嫌だわ葵あら大丈夫よラブラモ私ね今だけど顔色は良くないわ私は葵が心配なのごめん何をし取り返せないか調和と協調が大葵今頃見そんなの決まっそう ラもどうして私についてきてくれたのこんなこと<笑>あごめんなさい自分でもねえ私じゃダメだうんち<笑>そう私…たとどこまで葵の不安も私が葵。ごめんもう、まあおふっえ ま<笑>す。ダイヤモンがひどく傷ついて。はい。ラブラもお願い。意地を張っていると損をするわよ。ほら。人間。本当にあなた今この世だから。そんな時にまあ、でも。 協力今のまいなおゆか誰が協力など、はい、<笑>人間ごときに情けを 貴様の仲間がよかった私と共に滅べああアオイアオイアオイ邪魔をする ハハハハどうして貴様ごとき人間に誰か教えてあおいさんあおいさん な, なむごいことをふんてめえがやったのかあおいさんおっと近い見え危ねえ くはっはっはっは早く、早く…<笑>そこでこいつが死ぬのだまって。 帰りなさいよし俺が行こう絶対に勝つんだヤタガラモン全ては整った それに任せておけ ど<音楽><音楽> う, うかい<音楽><音楽>させて もう敵は倒した。傷が深い <笑>くっおいあやめろこんなの。 ラブラモンももやめてこのまま触れさせてやれミウ<笑>まだ言うかて<音声>黒い光だそれでも葵さんはこれ お前はあ、タクマ、こいつはアウラブラモのいたちをコミュさカ。あいつ、はあ、あうう ま, まさか今のは。 アオイさ ん, さんまさかアオイ私はプルートン。ン え, えっともしかしてなんだよなん警戒すっええ救ってあげる私がラブラモンと一つになったように一つになればお互いを理解する人間も獣たちも私の中の ラ, ブラモン大丈夫私がそうそのためには愛す と欲しちまったんだよみんなを飲み込んでいるまさかいや違う何彼女を止め葵くんは主をいや葵<笑>さん拓磨、ま、説得は無理だここ拓磨、ま、僕がい